ルリアノート。旅の記録をつけてるんですよ。<笑>ということで、うん、ゲームの中にも自分の旅の記録が見られるルリアノートというのがありますが、それのラジオバージョンをお送りしたいと思います。おおビギナー、遠山さんのプレイ状況やお得情報をお知らせしていきます。<笑>そうなんだ<笑> って何だろうね、はい、すごい嬉しい、はい、だってまだわかんないこともたくさんあるし、うんはい、きっと始めたばっかりの人とかもいるから、うんうんはい、何かなおちゃん的に最近これを知ったとか、はい、あった<笑>私はこれを知ったというか、うん、これをやっちゃいけないっていうのを知ったのがあって何、うん、あのマルチバトルってあるじゃないですかあらあみんなで戦うやつ、はい、あれっ こう、すごい強い敵だったりとかすると、あっという間にこう負けちゃったりとかして、うん、で、こう、まあ、そこでエリクシールを使ってもいいし、うん、あとも応援するっていう手段を選んで、うん、後でこう、経験値だけいただいたりとかって、まあ、いろいろあるじゃないですか、うん。私なんか、あれを絶対負けちゃいけないもんなんだと思って、うん、で、普段のこう、メインクエストやってると、全滅ってあんまりないじゃないですかだ。だから、これ、全滅したら、 あるんだろうと思って怖くなっちゃってマルチバトルでエリクシール全部使っちゃったんですえー <笑>あのー、マルチバトルの敵のレベル的には相当高いレベルのやつに挑んでたってこと多分その時はそうだったんですね。うん、だから多分レベル30とかだったんですけど、うんうん、そんなエルクシールを全部使ってしまうおばかいはんな遠山のレベルは多分まだその時、本当にビギナーのビギナーだったので、うん、割とこう若くて使っちゃいましたね。そうだったんだー。あれはショックでしたね。 なんかそういうドジを、うん、あの、まあ、このラジオを作ってらっしゃる構成作家さんも、グラブルのこう、ヘビーユーザーというか、なんですけど、うん、こう、ちょっといろいろご教授いただきながら、うん、富山がこれはどうなんですかあんなんですかって言うと、なんかすごいなんか笑うんですよ<笑><笑>それちょっと富山さん面白いでメモっといてくださいって<笑>ラジオのネタにしましょうみたいな。なかここ手元にメモがあるですけど。なんかいっぱい書いてあるよ ね, ね。富山のドジエピソードの数々です。えー でもあと一個くらいは、うん、あの、あれです。ゲームの、うん、その、下の方にセリフが出てくるじゃないですか。うんうん、で、セリフが全部できたら、うん、次へ進めみたいな矢印が出る。出るじゃないですか、うん。で、それの矢印を、うん、あの、なんていうかね、その矢印の指してるマイページの、あの、丸いところを押しちゃうんですよ、うん。反射的に。なんか、このマイページ、<笑> みたいな矢印だと思って、うんうん、だからすごいエピソードの途中なのにマイペースにで戻っちゃって「<笑>なんでなんで?<笑>」みたいになっちゃとじっこだなそうだからか全然先に進まないみたいなのとかも、うん、あったりしましたね、えーうん、本当にビギナーなんですけどでもそんな奈緒ちゃんが、はい、もう17章だっけそうですよどこまで進んでるんだもんねはい もう自信を持って胸を張って皆さんにちょっと情報をお伝えしたいと思います。